みなさん、こんにちは。いつも何の中国語の入力方法を使いますか私は漢字を使います、えー。ちょっと難しいです。でも、文字変換はあまり必要ではありませんから、使いやすいです。今日は漢字入力法を紹介して思います。漢字は漢字の分解です。えー、例えば、この参は 上から下へ分解します。これらは3字の要素です。それから第一、第1、2、3の要素、そして最後の要素を選んで、この表を調べます。そうすると、3の表し方があります。人、歌、日、口です、えー。さて、皆さんは、パソコンのキーボードを見てください。 英字の下は漢字の文字です。人はここです。そして、歌、日、こう。字の文字は全部で25字です。これらですべての漢字の入力ができます。以上は漢字の基本です。こういう入力方法は通院より難しいですね。本当に使いやすいですかえ、そうです。 えまず、中国語で同じ読み方の漢字が多いですから、インで入力はちょっと面倒ですね。参、え、加、ー、で同じ表し方の漢字が、えー、少ないです。つまり、文字変換は少ないです。だから、効率的で使いやすいです。そして、日本語の漢字は、 図印では入力が難しいです。でも、ちゃでは簡単ですよ。中国語で漢字の読み方は考えませんから、え読み方は知らなくては構いません。書き方はいいです。えそして、日本語の漢字はいいですよ。では、ちゃは早いですか えー、そうですね。記録が1分間に100文字以上ですが、私は30文字ぐらいだけです。1年以上チャンジを使いましたよ。うん、それでもチャンジが好きです。皆さんも試してみよう。今日はここまでです。えー、ありがとうございます。